今走走走走走走走 o n 走走走走走走走走走走走走走走走 set d o 走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走 をを舐めたことを後悔させてやる行く ぞ, 行くぞあ<笑><笑><笑> ような者たちと比べられては困るな。<笑> Swoo-swoo! <tries> 扶扶扶扶扶扶扶 あいつ思ったよりずっと強いじゃねえかうん<音楽>それにしても勝てない相手じゃない情けない奴だガキの頃の方が強かったぐらいだぜあいつ本当にサボってやがったなチイライラさせやがるんんビーデルに行っる頃、ビーデルは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 事情を説明するわというわけなのよそれでみんなそこへうん魔導士魔人 す, すげえ聞いたかよごてうん面白そうなななえあっちだよねちょちょっとあんたたちまさか行く気じゃ 急げ、早くしないと、パパたちが敵をやっつけちまう。やだ、やだ、見てみたい。マジブってやつみたい。ゴー。やっばい。嘘。その頃、ご飯とダーブラとの激闘は。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 うってつけの戦士が見つかったのだ、ま、な何だってどういうことなのダーブラー奴らの中の1匹にとても強い邪心を持ったものがいたのですあれほどの邪心があれば十分こちら側に引き込めますぞそうかどうし打ちをさせれば。 エネルギーはたっぷりいただきそして魔人ブーはついに復活なんだってあいつよくわかりませんが自分が戦うまでもないうってつけの戦士が見つかったって見つかった見つかったチュンはどういうことだはあ 買わせてもらうぞ、貴様をはんんや、やはりそうか…デ、ジータさん悪い心を、バビリーに利用されようとしているのです無心になりなさい何も考えてはいけませんう、うるせえガ、タガタ、昔な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 来了给你的小咋的你们怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么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 他のやつらなどどうでもいいななんというやつだまだこの僕に完全にコントロールされないでいるこんなやつは初めてだままあ別にいいけどねおおい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 ここで戦ってしまったらバビディの思うつもエネルギーを吸収され確実に魔人ブーは復活してしまうのですよジータ君ミはオラに本気を出させるためわざとバビディの実にかかり、自制心をなくしてあんなことをした違うかななんだってこうでもせ闘。と。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 ベジータ、やめさせるんだよ。邪魔者は始末しろ。<音声>さあ、やれやるんだ。<音声><音声>ここ断れ。界王神たちが何をしようとお。俺の勝負には関係ないことだ。何。も<音声>、ま もう一度だけ言うからね太陽神を片付けてしまうんだよさあベジーターい言ったはずだお俺はカカロットと戦いたいだけだとお俺は誇り高きサイヤ人の王子なんだ貴様の家来になっ たまるか体と心は支配されても怒りだけは思いどおりにならんぞ信じられないバビディに支配されながら逆らうことのできる人間がいるとはそれごとまでオラと決着をつけたかったんかベジータここんなこと初めてだよ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 <音>好了那部機也不知道发生什麼事那我沒辦法了那就先回到这里先有喜歡這條影片記得留下来先回到这里再订阅你们订阅你们订阅你们片阅你们订阅你们订阅你们订阅你们订阅你们订阅你们订阅你们订阅你们订阅你们订阅你们订阅你们订阅你我們下次见拜拜